はい、じゃあ、2022年コロナ後に一番ですね、熱い新規集客のやり方について話をしようと思います。富じです。で、結論から言うと、まあ、やっぱりインターネットを使ったウェブマーケティングになってるんですね。で、えっと、今は、やっぱり一番ポイントは何なのかって言ったらですね、あの、Google マップの MEO 対策って言われるものなんですけれども、あの、Google マップ上でやっぱり上位に表示されるかどうかによって、もしくは Google マップ上であなたの店舗はどういうふうに 見やすいかどうかによってネット上からの反応がまあやっぱり 1.2 倍から 1.7 倍変わると言われてるわけです。なので、ただ単にウェブサイト持ってるだけでもだめだし、ウェブサイトを持った上で実際に、えーまあ、なんていうんですかね、検索しやすくて見やすくなってるかっていうところがすごいポイントになってるわけなんですね。で、えっと、まあ、皆さんもいろいろだから、えっと、まあ、例えば京都の生態っていうふうに調べたときに、 まあ、京都の生態院の中で、えーまあ、どういうふうな情報が出てくるのかというところもちょっと具体的に考えてほしいところなんですけれども例えば自分の地域プラス症状名で調べるというのが基本的にはすごい手すになっているんですけど京都いえば腰痛ですね京都腰痛とか京都生態、えー、症状名プラスあ地域プラス症状で検索をかけるのが基本的には腰痛の患者さんの趣味なんです。で基本的にはその中でまずは Google マップに載るようにちゃんと申請しているかどうかというところがすごく大事なんです、Google に。はい、でこれ、やり方ですけど、すごいシンプルで、Google のまあアカウント登録のところからビジネス登録というところに行くんですけど、でビジネスの登録をしてで、それで現住所確認というふうなことをやられます、g o o g l に。で、住所宛にこに手紙が届くの で, で、そこに載ってるピン番号をそのアカウントに入って打ち込めば、それで、 従に登録ということがでできるわけけなんですけどでやっぱりこの人ってまああのやり方を知らないその生態院とか一人セラピストの人一人チルセラピストの先生すごく多くてそれでだからグーグルインターネットを支配しているグーグル上の地図上にはあなたの生態が存在していないのであればあのもう、ね、あのその店舗をいくら、ね、あの素晴らしい店舗を持ってたとしてもないのと同じなんですね特にこのコロナ時代は。 で私も富士塾やってて300人と熟成のを見てますけれども何が起こってるのかって言ったら結局はネット上でウェブサイトを作りましたけどインターネット上であ運用の面のルールですよねどんどん新しくなっていくるんですけど運用のルールとか表示される法則の進化変更についていけてないので結局だからウェブ上で集客できないということが今すごく起こってるんですねでコロナ後2年経って あ, の、まあ、ある一節ではですね 10年分のネット上の変化が2年で起こったとっ言われてます。これちなみに何つまり何が起こってるのかっていったら、今はやっぱりもうリアルじゃなくて、あの対面で会うんじゃなくて、ウェブ上で人が会うとかっていうふうな、そういうふうなところをやっぱり企業は推進したいんですね。だからグーグルとかありとあらゆる企業がネット上の AI とかね、えー、まあメタバースとか VR とか、AR とか、仮想拡張現実とか仮想現実にどんどんどんどん投資をし始めてるっていうふうな、そういう世の中の流れがあります。 で治療院業界は古くて、まあ、病院業界とかクリニック業界とかもあんま業界自体は古いからすぐにその波が来るかって言ったら正直私は来ないと思ってるんですけれどもそれでもやっぱりですねグーグル上であの MEO っていうことをやらないとこれちょっとね、まあ、お話にならないかもしれないですぐらいちょっとまずいですしネットで集客することはほぼ不可能に近いと思うんで。 なんでやっぱりウェブサイトを作っただけじゃなくてウェブサイトを Google マップ上に載せる。なんでかっていうと店舗の、ね、来店型のビジネスでやってるんだから検索した後に電話番号かける前にどこなんかな駅地かなんかな歩いて何分かかるんかなって絶対にユーザーが調べるんですね。なんでやっぱこの、ね、リアル店舗でやる場合は立地とそれが Google マップ上に表示されてるかどうかがもう命なんでそこの部分をこの動画見られた方はね ネット上でコロナ後の集客したい方はもう一回ちょっと確認されるのがいいんじゃないかなと思いますのでえぜひちょっと、ね、この動画を見てやばいとか気づいたやり方ちょっとお伝えしたんのでやってみてもよかったらぜひやってみてください、えー、独立開業者理学療法士やクリニックを独立開業者医師の方は下に独立開業のマニュアルをてあげているので無料で今すぐダウンロードしてください。えー、今日も動画をごご覧いただきありがとうございました